いただいてもいいように、あのマスクの下もですね。笑顔も含めてあの届けられるように頑張ってます。一方でですね。あの今日はですね。私たちからもお客さんめちゃくちゃよく見えてます。本当に全員見えてます。ですので。ちょっと笑ってもらってもいいですか？はい、あの今日はね。ありがたいことに、本当にあの最後の演舞をあのお時間をいただきました。あの一生懸命踊ります。で、本当にもう。 なんだろうこの春を迎えられた喜びとかえ夏に向けた希望とかそんなものをいっぱい詰め込んで精一杯踊りますので、どうか客席側の皆さんもです、ね、マスクしたままで結法ですのであのちょっと、音楽を上げていただいて、えー、カメラ持ってますから拍手できないと思いますので心の中 で, です、ね、拍手をちょっとしていただいてカメラ持ってない方はです、ねえー、そのまま手拍子で拍手で応援いただけると嬉しいです。それが これから夏に向けて私的な祭りいっぱいつながっていくと思いますし明日4月3日もまたこのステージで新しいチームがそして今日から引き続きのチームが皆さんに元気をお届けするそんな演舞を今日これからやりたいと思いますので皆さんにご協力をお願いしたいと思いますそして踊り子の皆さん芯が踊り終わりましたらこの後皆さん舞台 の, この下に下りてきていただいて全員で写真撮りますので準備の方もお願いします よろしいでしょうかありがとうございますはいそれでは桜田文庵駅2022初日最後を踊らせていただきますご視聴お手頼りよろしくお願いいたします踊ります まぶ<笑>いぶい おめでとうございます。どうぞ皆様明日もお待ちください。復帰を楽しみでした。ありがとうございました。